Welcome to CrewTube! 皆さん、こんにちは。Genesis ビデオジョッキーのミスミです。本日は第4回ですね、の CrewTube ということで、前回は弊社の営業2名を迎えてですね、Genesis Cloud の特徴についてお話ししたんですけれども、今回は弊社のソリューションコンサルタントの高崎を迎えて、エンジニアの視点からの特徴、 えー、ここがいいといいととうポイントをお伝えできればと思います 高, 高崎さん、よろしくお願いします。よろししくお願いいいたしますはいえー、早速ですが、えー、前回、小畑さんがオンプレが F1 カーなら、まあ、クラウドはテスラのような、えーまあ、常に新しくなっていくというような形で、車に届いていたんですけれども、エンジニアの目線から見たオンプレと g ネシスクラウドの差別化のポイントっていうのを早速教えていただけますか。はい えっと、やはりオンプレートの差別化ポイントとして、私が思うのは、ジェネシスクラウドがですね毎週、機能アップデートです、ね、を、まあ、やっていますというところで、あのまあ、そこがジェニスクラウド、あ の, あの大きな特徴かなと思っております。でえっと、去年、ですね実績なんですけども、ジェネシスですね、年間あの 200, 億です、ね、200億円以上 の, です、ね、あの開発費をです、ね、投資しまして、 250を超える機能のアップデートをです、ね、実は行っておりました。で、これだけの機能をですね、えー、習字 で, です、ね、あの行えるというところは、まあ、クラウドの良さでもありますけども、まあ、ジェネシスクラウドの良さなんじゃないかなと思ってます。で、えっとですね、また、ジェネシスですね、まあ、こ, れかこれら の, です、ね、あの機能アップデートをですね、まあ、実はこうダウンタイムなし で, です、ね、行っております。 でまあ、あのダウンタイムなしということで、まあ、つまりはお客様の運用をです、ね、あの止めることなくです、ね、行っておりますと こ, ろになりますここすごく重要ですよね、このダウンタイムなしで、年間250の機能程度がある、ねはい、あのこれら多くの機能です、ねまあ、お客様の運用をです、ねまあ、止めないでというところになってくるんですけども、あのなんでこういったあのジェニシスクラウドがです、ねまあ、こういったことができるか。 いう話になるんですが、あの実はこの g e n シ s i s c l o 自身がこうマイクロサービスアーキテクチャというあのものを採用しておりまして、であのこのマイクロサービスアーキテクチャというちょっとお名前を出したので、ちょっとあの解説させていただきますけども、マイクロサービスアーキテクチャっていうのが、あのサービスが持っているです、ねまあ、大きな機能があったとしましたら、これをですねもう小さい機能にまあ、分割して、 あのつまりマイクロサービスっていう小さいサービスにです、ね、分けますと。で、分けましてで、このマイクロサービスごとにですね開発を行ったりとかあの、システム運用というか、まあ、こちらでメンテナンスしたりとか、まあ、そういったことをできるような構造のことをマイクロサービスアーキテクチャと呼んでます。 なので、えっとまあ、こういった各機能ですね、マイクロサービスごとに一個1個機能っていうのが、まあ、あるんですけども、まあ、そういった機能ごとにですね、あの今みたいにあの開発をもう何度も何度もやったりとか、あのメンテナンスしたりとか、テストをしたりとか、まあ、そういったことが平行にできるということで、まあ、スピーディーな機能開発っていうことができるようになっております。 であのまあ、もう1つ、ですねマイクロサービスアーキテクチャを使いつつ、あの個々でですねこういったマイクロサービスを同じものをですね 3, つ と, いう3 つ, 4つという形で、上、ま、調、あ、化をしておりまして、まあ、個々ですね、こういった上調化をしているということで、えっと、お客さん の, だあの運用をですね止めることなく、えー、ダウンタイムなしに空き、ねえー、のアップデートを実施できているということになります。 でえっとまあ、こうした機能なんですけども、えっと、Genesis クラウドがです、ねまあ、どういったあの機能をアップデートしているかといいますと、あのまあ、昨今です、ねあの、Genesis クラウドというか他のです、ね、ほかのソリューションとかでもです、ねまあ、CX とか EX とかという言葉ばでいろいろサービスの機能の追加だったりとかしていただいていると思いますが、まあ、Genesis クラウドもそういう、まあ、トレンドに合わせて行ってはおります。 で、まあ、プラスですね、あの、こちらがメインになるんですけども、今使っていただいているお客様ですね。お客様に、あの、ご要望をいただきまして、で、そのご要望いただいた機能を、まあ、ベースにですね、あの、開発部で、あの、議論をしてですね、えー、次はこういう機能を、あの、リリースしようというふうに決めて、えー、開発をしております。で、 まあ、こういったですね、あのお客さんの要望を、まあ、あの受け入れるというか、あの受け付けるサイトをあの弊社アイディアラボというのがありまして、でそこであの受付をしております。でこちらは、デネシスクラウドお使いのお客様であったり、あのパートナー様だったりがリクエストいただくことが可能ですので、まあ、そこでですね、リクエストをいただいて、あのまあ投票制度になっておりますので、まあ、投票数の多い えー、機能から順々にですね、あのジェネシスクラウドの機能アップデートとしてあの入れさせていただいているような形になります。あのなので、えー、こういった機能アップデートが盛んに行われているっていうところで、あの常に進化し続けているっていうところで、あのジェネシスクラウドあのまあ、特徴としてあるんですけども、まあ、かつですね、お客様と一緒にこうまあ、足りない機能というかこういったらこういう機能があればですね、ジェネシスクラウドもっと使いやすくなるよ。 いうような形で、まあ、一緒に育てていくような面もですね、あの備え、備わっておりますので、まあ、それがジェニスクラウドの、まあ、そういった良さでもあるかなと思っています。 はい、いありがとうございます。やっぱりどうしてもグローバル企業なのであの出てくる機能全てが日本の市場日本のお客様に合ってるわけではないっていうところと、まあ、クラウドサービスって常に最新のとは言ってもお客様によってはまだそれは数年後のフェーズだったりするので今使いたい機能とか日本市場にあったこういった機能があるともっと使いやすいっていうところが、まあ、当然あると思うんですけれども、まあ、こういったアイディアラボという機能を使うことによって、まあ、そういった現場のお声ですとか日本の市場に合った機能 っていうのもま取り入れられていくっていうような形なんですね。はい。で、あのそうですね。えっとそういった機能がまあ、たくさんですね。ネスクラウド入ってるというところで、まあ、我々としてもあのソリューションコンサルティングというあの部署にまあ、勤めておりますけれども、あのお客様ないしえっと、パートナー様ですね。まあ あの、ゼ子シスクルーの皆様に、まあ、少しでもですね、あの、今後出てくる機能に関しまして、あの、まあ、理解をいただいて、できればご活用いただきたいなというふうに思っておりますのであの、ソリューションコンサルティング部としてはですね、あの、毎週ですね、あの、こういった、えっ、ー、と、機能のですね、ご紹介をですね、ソリューション関連周知メールという、えー、タイトルでですね、毎週リリースをさせていただいております。通常ですね、あの、機能アップデートは、えっ、ー、と、およそ 水曜日の深夜から木曜日 の, あの明け方にかけてですね、行っておりますので、だいたいその毎週月曜日から火曜日ぐらいにですね、こういったメールを出しております。で、えっと、内容としては、えっと、ソリューションコンサルタントのですね、まあ、メンバー内でですね、えっと、そういったその週に出る、あの、機能の情報をですね、あの、ちゃんと調べてですね、持ち寄ってですね、で、えっと、どういったあのメールの内容にしようかというのを、えっと、毎週定例会を設けてですね、えっと、行っております。で、 えっと、時にはですね、あの実際に使ってみて、えー、どういった使用感だったかとか、まあ、そういったものを動画に撮ってみてですね、あのアップしてみたりとかあの実際こういうふうに活用できますよとか、まあ、そういった情報もですね、掲載をしておりますのであのもしです、ね、あのお使いいただく上でどんどんどんどん機能が増えていくというところでですね、ご不満な点ももしかしたらあるかもしれませんが、まあ、そういったメールの方でですね、あの カ, バーカバーしておりますので、まあ、あのそういったメールをですね、見ていただってあの使っていただければなとい う, ふうに思います。 はい、ありがとうございます。まあ、なので、マイクロサービスという形をとっているので、まあ、ダウンタイムなく、年間250以上の 新機能がが搭載されていいるというのが1点目で2点目は、まあ、その多くの機能が搭載されているわけで す, ですけれどもあのげ、現場のですね、まあ、日本のコールセンター市場に合わせた機能ですとか、まあ、そういったものもですね追加してほしいというご要望があれば、アイデアラボを通じてですねご要望いただいてで、投票によって採用されていくというのが2点目。でそれだけいっぱい機能があると、何かがあのどうなっているかわからないというのをなくすために、まあ、特に重要な機能ですとか、あの ここ俺はいいというような機能はあのソリューションアップデートというような形でえ毎週ジェネシスからえ皆様に対してお送りしているというような、えー、ところですね。まあ、結構いろいろありますね。<笑>はい、ありがとうございます。まあ、クラウドの製品としてはまあそういったところを、まあ、常に進化していくというところと、まあ、それをお客様に対してきちんとコミュニケーションしていって一緒に育てていくというところがまあキーになってくるのかなと思うんですけれども、それって他社さんのクラウド製品 もうやってるんじゃないのかなって思うんですが、あの他社さんのクラウド製品と比べての差別化ポイントを、まあ、ジェネシスクラウドはここがいいといったところはどういったところになるんでしょうか？はい、えっとそうですね。他社さんもこういった機能のアップデートとか。まあ、あのやられてる。 あのまあ、製品ですねあのございますので、まあ、そういった意味ですとあの、まあ、ジェネシスクラウドの、まあ、もう一つその差別化ポイントというかあの特徴といたしましては、まあ、拡張性ですねあのシステムをこうお客さんがですねこうしたいああしたいっていうところの拡張性がですねジェスクラウドにはあるっていうところかなと思っております、まあ、例えばですねあの、まあ、電話を、まあ、メインに使われているセンターさんでジェシスをお使いのお客様がいらっしゃったとして えー、例えば次のステップとしてですね、あのメールとかあのメあのチャットですね、チャットのチャンネルをお客さんと持ちたいなというふうに 思, 思われた場合ですね、まああのまあ、他の例えば えっと、電話のソリューション、電話のクラウド製品とかですと、またチャットを始めたい、メールを始めたいとなりますと、まあ、それ用にですね、あの、他のサービスとか、そういったところ連携だったりとか、そういうことをまず、あの、考えていってですね、えっ、ー、と、使い勝手とか、まあ、そういうところからまず始める形には、まあ、検討ですね、始める形にはなるかなと思うんですが、あの、ジェネシス自体はですね、電子スクラウド自体は、そのご契約ライセンスを変更するということをしていただければ、 メールもチャットもですねお客様とつながれるチャンネルとしてあのお使いいただけるというふうになりますしまた、ですねあの全員が全員あのチャット、メール使わないよと、えっと、電話を使っているセンターさんで一部 の, あのところだけチャットやメール使えますよというところであればあのアドオンライセンスというのがありますので、まあ、そういったアドオンライセンスをお使いいただいて、えっと、まずはですね、えっと、お客様とのメール、チャットの対応をちょっとスモールスタートするというようなことが可能になっております。 そうですねあと、またあの今、あのえっと例としてはあのデジタルチャンネル、チャットとかメールとかのお話をさせていただきましたけども、ほ、まあ、他にもですね、あのジェネシス、今、あのワークホースマネジメントと呼ばれる人員管理のですねあの機能をですねどんどんアップデートを実践しておりまして、まあ、そういった機能をですねあのお客さんも使ってみたいと。 来るの皆様使っていただきたいというところで、あのこういった人員管理というか、あのワークホース、えー、とマネジメントの機能に関しましても、アドオンライセンスをご用意しておりますので、まあ、そういったあのご契約のライセンスをですね変更いただくだけですね、今あの申しましたような機能というのをあのお使いいただくような、まあ、そういったことが可能になっております。はいいありがととうございますなのでジェネシスクラウドと 簡単に言っても、本当にさまざまな機能があって、まあ、包括的なソリューションであるというところと、あとお客様のニーズに合わせて、まあ、柔軟なライセンス体系をご用意させていただいているので、まあ、例えばですけれども、まあ、メインは音声チャンネルだけれども、まあ、一部デジタルを使いたいですとか、まあ、そういった場合も、あの全員がデジタルチャンネルを導入することなく、まあ、コストパフォーマンスの高いあの契約ができるっていうようなところですね。そうですねやはりジェシスクラウド あのライセンスをこう変更するだけっていうところがやっぱり特徴かなと思ってまして、まあそういった面でお客さんがこうやりたいことっていうのをまあすぐ後押ししてくるようなそういったアプラットフォームかなと思っております。ありがとうございます。なのでジェネシスクラウド一つでまあ EX、CX、DX すべて実現できるのでまあ中長期的には。 あの本当にさまざまなことを実現したいっていうようなコールセンターさん向けにちょうどいいプラットフォームなんじゃないかなって思うんですけれどもここまでちょっとお話を聞いていてあの主張されている方も感じているんじゃないかと思うんですけれどもそれだけ機能が豊富だと結構、設定管理って大変なんじゃないですかそうですねあのそういった意味ですと、まあ、そういったご不安っていうのは私も提案しているときにです、ね、よく聞かれるポイントではあります。はい あのなんですけども、えっと、ジェニスクラウド自身はあの GUI ベース で, です、ねまあ、そういった機能の設定だったりとか、まあ、そういったこともできますのであの私もそのミッションとして、えっと、こういうふうに設定できるんですよっていうのをデモを交えてです、ね、あのご紹介をしております。 でえっと、今回、ですね、えっと、ちょっとデモとしてちょっとご用意してまいりましたのは、あの実はまだ日本では、ですね、あのちょっとまだご利用いただけないというか、あの言語対応ができてないという面でご利用いただけないんですけども、あの音声の書き起こし機能ですね、よくあのお客様からですね、あのこの機能に関しまして、使ってみたいとか、あのご用望いただくんですけども。あの お客様とエージェント様の会話をですね後でですね、文字という形で書き起こした状態で確認ができるというような、まあ、そういった機能になっております。はい、では、ですね、はいえーと、実際デモの方画面をちょっと切り替えさせていただきまして、ちょっとご紹介をさせていただきたいなと思っております。はい、いいよろししくお願いいたします、はいえー、とこちらがですね、ジェネシスクラウドのまあ管理メニューというか。 あのお客様の方でですね、会社さんの権限を持たれた方が、えっと、見れるような画面になっております。でまずですねあの、書き起こし機能を使う際に、まずこういった機能のインストールというのをしていただくような形になります。で、もうインストールも自身も簡単でして、えーっと こ, っちえー、こちらですね、はい、この Genesis Cloud Voice Transcription というのをインストール。 でえっとまあ、インストールいただいた後です、ねえっと、ここでですねまた管理メニュー、ちょっとあのこちらに戻っていただいて、はい、この音声分析とテキスト分析っていうのがあるんですけども、こちらを押していただくと、ここでですねあの書き起こししますか、しませんかというような形でオンオフボタンもありまして、であと信頼度フィルターっていうのがあります。でここででですねあの実は0から100までチューニングができ まあ、簡単に言いますと、ゼロの場合は、お客様がしゃべっている内容が、まゃっている音声がですね、なんというか、せとかくしゃみとかっていうのもま あ, あるかなと思うんですけども、そういったものも含めて、文字起こしできるようなぐらいの精度にする場合はゼロ、まあ、あのまあそういったところは、音声というか、文字起こしはしないので、はっきり聞こえたもの、はっきりとして文字として聞こえたものだけ、文字化しますよという場合は、極端な話とかっていう形でこうチューニングする。 お客様 の,、まあえっと、様の年齢層だったりとか、あのお客様の、まあ、性質とか、そういったものもあると思いますけども、ここで、まあ、チューニングいただくような形になります。でえっと、あとですね、よくこれ、お客様からあのよく聞かれるんですけれども、文字起こしした内容を検索で使えますかというふうによく言われるんですが、それもあのできますというところで、まあ、ここを、まあ、検索使う、使わないのオンオフがこちらにあるんですけども、まあ、ここでオンにしていただくことで、えっと、文字でですね、あの 録音者データというかあの、お客様とオペレーターさんが話している内容の検索ということができるようになっております。はい。で、えっと、こちらですね、あと、えー、書き起こしの特徴として、えっと、書き起こしするもの、しないものっていうのが、まあ、あるかなと思ってます。この業務に関しては、えー、書き起こししますけど、それ以外の業務に関しては、まあ、特に必要もないですよっていうのがあると思いますので、まあ、そういった多くも実はあります。で、それがですね、 えっとはいえっと、業務ごとに我々、Q というものを作るんですけども、その Q のところにこういった音声の書き起こしをするかしないかというボタンが備わっておりますで。ここでオンにしていただくことで、この業務に関しては書き起こしをするよというような設定ができます。でえっと、ここでですね、あと最後にですね、 でしたそのコールフローも GUI で作ることができるんですけども、このコールフローの中でですね、こういった形でコールフローを作るんですけども、どこからですね、書き起こしをしますっていうのを実は設定することができまして、それがこのトランスクリプションというものになります。で GUI で作れますので、ドラッグアンドドロップでこう入れていただくだけで、はい、このような形で。えーはい ンスクリプションっていうのを入れていただくとここからですね、文字起こしが始まりますのでえここから、えー、とエージェンスさんにつながったお電話っていうのを、えー、と実際にですねあの、書き起こしするということができるようになっています。はい、で、えっと、実際のですねあの、書き起こししたデータっていうのがありますので、えー、こちらでちょっと確認をさせていただきたいんですけども、はいえっと、こちらが、えっと、実際ですね、書き起こしを行ったあの録音の。 データになりますけどもこのような形でですね、まだ英語版だけにまなっておりますけども、お客さんとオペレーターさんが話している内容をこのような形で書き起こしするということができております。今後ですねあの、えーと、日本語に対応ができればですね、ここももちろん日本語に対応ができて、日本語でこういった形で、えー、と書き起こしを見るということができますので、あのぜひですね。あの 今後こういった機能が出ますよというふうに、グルの皆様あの、ご期待いただければなというふうに思いますはい、ありがとうございます。 今日はですね主にシステム面ですとか、あと、まあ、あのコールセンターのお客様がどのようなチャンネルを提供するか、でそこに対してジェネシス s クラウドがどのように進化していってです、ね、お客様に寄り添っていくかといったところをあのお話していただいたんですけれども、他に最後におすすめポイントがあれば、ぜひ教えていただけますか。 はい、そうですね。あの、これまでですね、私の方で、えっ、ー、と、ジェネシスクラウドの、まあ、機能がすごく豊富であったりとか、プレイとかあの、頻繁にありますよとか、あとは、あの、システムの拡張性がですね、あの、すぐに、あの、動けますよと、柔軟にできますよというところと、あと、今、あの、デモで、えー、見ていただいたような、あの、こういった書き起こし機能等ですね、の、あの、新しい機能が出たとしてもですね、あの、簡単にですね、設定ができるというところの、あの、内容をですね、お伝えさせていただきましたけども、うん まあ、やはりあの今、ですねまあこういったあのコロナ禍でですねまあ去年から私も在宅をしておりますけれどもまあこういったあの電子スクラウドのまあ特徴としてまあまあ以前からですねすでにそういったあの良さはあったんですけれどもまあオフィスですねオフィスに出勤をしてコールセンターとしてあの働くというところが今、ちょっとあのこのコロナ禍でですねだいぶちょっと変わってきつつあるというところもありますのでまあ電子スクラウドとしてはあのこういったインターネット環境ですねというのがあのご自宅に、まあ まあ、あればというか、まあ、ご自宅にあるインターネット環境で、えー、Genesis c l o をお使いいただけるというようなところが、まあ、特徴かなというふうに思っています。 で、えっと、ジェネシスクラウド自身は、あの、もちろんそのハードのお電話ですね、シップ、シップの電話機といったハードコンであったりえ、端末にインストールをするようなソフトコンであったり、というところはもちろん使えるんですけども、あの、まあ、在宅でお使いいただくという観点では、あの、端末のこのブラウザですね、ブラウザを使って、WebRTC と呼ばれる機能を使って、えー、お電話をいただくような。 こともできますし、あとは携帯電話を、えー、と代用して、ね、コ、ね、ールセンターのお電話機としてお使いいただけるようなリモートフォンといった機能もありまして、まあ、そういった機能ですね、まあ、そういった電話のデバイスをですねあの、柔軟に選ぶことができるという面で、働く場所であったり、そういったお仕事される環境であったりっていうところに応じた働き方ができるっていうところが、まジェンスクラウドのお す, すめポイントかなと私は思っています。 なので、あの、これからですね、まあ、働き方っていう面で、まあ、私もずっと去年から在宅でですね、あの働いておりますけれども、まあ、働く場所をですね、まあ、今後問わないというか、あの、そういった働き方がですね、あの、これから主流になってくるのかなというふうに思っております。まあ、そうしたですね、あの、時代の流れっていうところで、 まあ、でもあの CX とか EX は落としたくないよというふうに思われているお客様も結構いらっしゃるかなと思うんですが、あのデニスクラウドをお使いいただければ、ですねむしろですねこういったあの時代の流れがあったとしても、ですね、まあ、向, 上いただ向上するような形でお使いいただけるようなソリューションだと私は思っておりますので、あのルーの皆様をこういった面で支援できるような、そういったプラットフォームだとあの私は思っておりますはいいありがとうございます。 えー、今日はまあ主にこれから検討いただくような未来のクルーの方向けにまあお話をさせていただいたんですけれども、ぜひですね、またえ高崎さん、戻ってきていただいて、既存のクルーですね、既存のお客様に対して、もっとジェネシスクラウドを使いこなしていただくみたいな、そんなセッションも近いうちにできたらと思いますので、ぜひまたご参加ください、ねはい、はい、もちろんあの、その時はご協力をさせていただきますので、はいはい、よろしくお願いいたします。 はい、では高崎さん本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ええー、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ本当にですねジェネシスクラウドをあのこ クラウドのコールセンターといっても、ほんといろんなことができるので、今後もです、ね、このクルーチューブ上でも、どんどんどんどん皆様にですねここがおすすめですとか、こうやればもっとうまく使えるようですとか、そういったところをです、ね、ご紹介させていただければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ぜひですね、こちらの YouTube ご覧いただいて、何かご質問などございましたら、こちらのですね QR コードにアクセスいただいて、弊社のお問い合わせフォームにお問い合わせいただければ ればと思いますえー、それでは本日のクルーズチューブは以上となります、えー。ありがとうございます。See you next time!